Hey、guys パリクラギーディ、僕の日本ナマク社長、アクオランジュパン、ミカサマオランインドネシア、ナマニャ、エディー、ーのニブはてきちナマニはメルちゃん。カリーはアクウングレイズ様、メル まないやメルちゃんやはりにきたプルギクイムにさしやんくどわたりいとあくきにゃプルギクルマサキあらおっがんばってるね。 頑張っっててるる頑張るお頑張頑張 お, ー お, ーおー<笑>久しぶりだねおよ。 ちょっとえっ<笑><笑> もう忘れたミルちゃんにまたスティッカルニ n コナリクバラバラガンセリードクターニャポトンアングルミルちゃんミちゃピ 無事にお家に帰ってきました。フードプランクルマガイス。ドクターにゃー、カシースケジュールかやき2 に, に。仮にロタウイルス、HIV、肺炎球菌、d p t b 1、2、3、4。4つだ。バックティンで。 DPD とプルダマカリボワツメルちゃんやなんと病院でワクチンをした後につけるテープがメルちゃんの頭の後ろにくっついてしまって頑張って取ろうとしてくれたんですけど看護師さんが髪の毛を切っちゃいましたは初めての散髪は病院だったねメルちゃん。タディリルマサーキー アダバンデージニャーテブラカンクパラメルチャンジェディーナスディルマサキニャーマウンビルタピーイニトラルコアジェディーディアるトンランブルチャンアコンアピキルプルタマカリポトンランブルはイト e ィーリュマサキジェディーエムニンサシースラルチャンマシティト マカンシアンドルでカリーにサンパイリシンズルや。Thank you for watching and see you in next video.